でこの次に今見てきましたその多倍調整数の加算のアルゴリズムを記述することになりますのでここでテキストの7ページにありますそのアルゴリズムの記述の方法についてこれから一連の説明をしていきますまずアルゴリズムとは何かということなんですが えっと、日本語では参法とも呼ばれます。で、これは、えっと、ある入力、例えば式や値に対して、ある出力、式や値を出力するための計算手順、ステップのことを言います。 ここでそのアルゴリズムの性質もしくはそのアルゴリズムに求められる要件について紹介しておきます。これはあのクヌース先生による説明でしてこのクヌース先生と聞いて昨年計算研修を履修した人は思い出してほしいんですけれども昨年の計算研修でテフオの使い方を やりました。でその手風をこう発明というか開発したのがこのクヌース先生です。で、えーと、このアルゴリズムの性質ですけれども、あの以下の性質、要件を満たすべきであるというふうにされております。1点目は有限性。これはその有限回のステップで停止するというものですで。2つ目の性質は厳密性。すべての ステップににおけるる動作が厳密に定められているとでこれは例えばのサイコロを振ったりとかですねそれから、えーとまあ、確率によるようなあの操作を排除してで、まあ、全てのステップがその何回実行しても同じように動作するということが定められているという意味ですで3つ目の性質が入力でこれはアルゴリズムは0個以上の入力 入力値を持つということです4つ目の性質は出力。アルゴリズムは1個以上の出力、その値を持つということです。ですので、アルゴリズムはその入力は、まあ、あったりなかったりしますけれども、えー、と何らかの出力をするという、えー、要請があります。それから5つ目は有効性で、 これはすべての演算が有限の長さで十分簡潔に行われると。例えば、その何もしないような意味のない繰り返しは、極力排除して、その意味のある計算を行うという要請です。次に、そのアルゴリズムの記述方法について説明します。えっと、アルゴリズムを記述する際には、 まあ、いろいろな記述方法がありますけれどもこの疑似コードとと呼ばばばれれるるものが用いられることがしばしばあります、まあ、アルゴリズムはもちろんの特定のプログラミング言語で記述しても構わないわけですけれども、まあ、あの一般的な計算機科学を勉強する際にはそのまあいろいろな異なるプログラミング言語を学んだ人にもある程度共通の理解が得られるように その各プログラミング言語からに共通する要素を取り出したその擬似コードというものが使われる場合がよくありますでこの授業ではテキストもそうですしこの授業の説明もですけれどもこの擬似コードを使ってあのアルゴリズムをあの記述することにしますでまずその擬似コードを使ったアルゴリズムの記述なんですけれども最初に見出しがきます アルゴリズムと書いて、カッコして、このアルゴリズムの名前などを書きます。で、次の行に、えー、と入力を定義します。で、さらにその下の行に、えー、出力を定義します。で、えー、とその下からは、その、まあ、アルゴリズムの1番目のステップ、2番目のステップときまして、まあ、最後、N 番目のステップまでを 箇条書きで記述しますこのような形でアルゴリズムを今後記述していくことにします。それでは次にアルゴリズム特有の記法について説明します。えー、とまず最初に表しますのは変数です。でこれは、えー、と数や式の値を保持するものでして、 えっ、ー、と、例としましては、ここにありますような P、Q、U、V、A、W のような形で、まあ、アルファベット、もしくは、えー、とそれらの並びで表します。で次の記法は、えっ、ー、と、代入です。で、これは、えっ、ー、と、変数や に数値や式を代入する操作を表します。で、えー、最初の例は、これ、あの、u に0を代入するという代入操作ですけれども、えっ、ー、と、記号としては、この矢印の記号を使います。でそして、矢印の、えっ、ー、と、根元の数値や式、ここでは0ですね。この0を矢印の先にある 変数に代入ししまますすという操作を意味します次の例では、えー、変数 v に多項式 px を代入するという操作を表します。えー、三つ目の記法は論理式です。でこれは新日新や偽を返す式のことですで。例を見てみましょう。えー、最初の例は u イコールゼロと書かれています。 でこの記述は通常の数学ですとその変数 u に0を代入するという代入操作を表しますがここのアルゴリズムではそのような操作を表すものではない点に注意してください代入操作は先ほど説明しましたように矢印の記号を使って表しますではこの u イコール0は何を表すかというとその u が0と等しいかどうかあ u の値ですね えっと、u が、u は変数もしくは論理式であって、変数もしくは数式の式のときに、u が0に等しいかどうか、その新日を返す論理式として扱うわけです。えっと、次の例は、えっと、p q ですので、えっと、p かつ q となっております。で、これは、えっと、p と q がそれぞれ新日論理式であったときに、 えー、P かつ Q が真か偽かというのを返す論理式を表します。で最後は notW なんですけれども、これはの W がまあ真日もしくは論理式のときに、その W の否定がま真か偽かというのを返す論理式を表します。でえー、と最後の記は Return ですで。これは えっと、アルゴリズムの値を介して、その時点でアルゴリズム を, ズムを終了するという役割を持ちます。で、えっと、この例にありますリターン P という文ですけれども、ここではその変数 P の値を介して、そこでアルゴリズムを終了するということを意味します。なお、この、えっと、リターンの頭文字の R は、まあ、状況に応じて、 まあ、大文字で書いても小文字で書いても構わないことにします。で、このリターンで注意して、注意すべき点は、そのリターンを実行すると、その時点でアルゴリズムを終了するという点です。ですので、その下にですね、さらにアルゴリズムのステップがあったとしても、 とひとたびイターンが実行されるとまあその時点でアルゴリズムが終了されるという点に注意してください今後は以下のような記法がアルゴリズムの中で用いられますではこれからアルゴリズムの制御構造を紹介していきます制御構造には大きく分けて次の三種類があります、えっと一つ目は築地 二つ目は選択。三つ目は反復です。以下、それぞれの各種類の制御構造について詳しく説明していきます。最初に紹介しますのは逐字です。これは文字通り、その順番にアルゴリズムに書かれた指示を実行していくというものです。 こここににから分 N というふうふありますこの蓄字ではこのアルゴリズムに書かれた指示分1分2分3というふうに上から順番に実行して最後分 n までを実行します。でこの各文はこの各文の行末にありますようにセミコロンで区切られていることに注意してください。 次に紹介しますのは選択の制御構造で、これは、あの、if 文とも呼ばれます。えっと、まず最初のブロックをご覧ください。if、α、zen というふうに書かれています。で、ここで、その α は論理式を使います。で、えっと、その if、α、zen のブロックの下に、 ベータと書かれて、は文、もしくは文のブロックと書かれております。で、ここまでで行うことは、えっ、ー、と、もしアルファが真ならば、ベータを実行しなさいということを表しています。で、えっ、ー、と、図ではさらにそのベータと文のブロックの下に、エルスというブロックと、それからガンマという文のブロックが表示されています。で、このエルスとガンマ、 のブロックですけれどもこれは右側の説明にありますように α がギならばガンマを実行しなさいという意味を持ちます。で最後エルスから始まるブロックの後にセミコロンがつきます。注意点はこの授業ではそのエルスから始まるブロックはなくても構わないということにするという点です。 ですので、α 論理式に対して少なくとも α が真であるときの動作を明確に指示しておくということができれば、この選択の異譜分としては十分だということにします。次に反復の制御構造ですが、ここではフォア分というのを使います。 書き方は、このスライドの左にあるようなブロックの通りです。For, Alpha, Do のブロックの下に、えー、ベータという文のブロックが続きます。で、えー、おしまいは、えー、セミコロンで文を閉じます。このアルファの書き方としては、特徴的な書き方がありますので注意してください。えー、今、赤い線で囲ったように、 ある変数が、えっ、ー、と、m.n 点点の範囲に属するという、まあ、そういう条件をこの α で与えます。で、この今赤い線で囲った部分の意味なんですけれども、次の意味を持ちます。えっ、ー、と、もし、えっと、n が m 以上の場合には、えっ、ー、と、今変数 i というのが与えられていますので、この i を m から1ずつ増やして n になるまでこの操作 β を繰り返すということを指します。で、一方で、えっ、ー、と、m が n 以上の場合には、えっ、ー、と、i を、えー、と m から1ずつ減らして n になるまでこの β のブロックを繰り返すということを意味します。まあ、こういった形でその繰り返しを行うのが、 この4文の仕組みです。